いいだろ結ぶぞその契約 撃っていいのは、撃たれる覚悟がある奴だけだと な, なんだルルーシュビ・ブリタニアが命じる貴様たちは死ねやっしゃせー しかし今はそれが大事だとは思わない私は器だ何者にでもなれるならば私は皆が望む王となろう遠路はるばるご苦労だったヨが太陽王リビウス一世である にとってお前らなどどうでもいい滅びるなら滅びろその逆に権威と尊厳とやらを回復させたければそれも好きにしろお前たち次第だ<笑>丸くなられて<笑>そして国の人たちを一人も知らせずに俺がこの国を救ってみせる ややってやるぜ極大魔法アボール・アルバドール・ダイカお初にお目にかかる私はクライネ総国第二王子ゼン・ウィスタリア その娘の耳がけがれるようなザレ事を吐かないでもらおうか。